この桃玉菜の種でグリーンパスタを作ったのです。そしたら激馬だったのでまた作りたいのですが、この実を割って種を取り出すのが結構大変なのです。なのでできればちょうど必要な数の実を割ってパスタを作りたい。そう考えてるわけです。でも一体いくつ割ればいいのかよくわかっていないのです。 なので桃玉菜の実1つから何グラムの種が取れるのかを調べてみました今回の動画は一皿のグリーンパスタのために桃玉菜の実を何個あればよいかについてのご報告ですちょっと以前の動画をまだ見られていない方向けに簡単なおさらいです 桃玉菜は熱帯や熱帯に分布する植物で私の住む地域ではよく見かけます実際に私のおります臨海研究所にもこの木が植えられています冬になると赤くなるこの葉っぱ水質を酸性に傾ける成分が含まれているのですこの性質を利用してかつてはこの一帯の養殖池では水質調整剤として使われていたようです今でも熱帯魚愛好家のためにネット通販などで販売されています そして今回重要なのはこちらの実桃玉菜は夏から秋にかけてこういう実を落とします見た目も味もアーモンドに似ていますそれならばアーモンド代わりにいろいろ食材として使えるだろうと考えた私グリーンパスタを作ってみましたこんな感じです そしたらこの桃玉菜グリーンパスタが激うまだったのです。なのでもう一度作って食べたくなってきたのです。しかしこれ冒頭にも申し上げました通り桃玉菜の種を集めるのはとてつもなく大変なのです。一つの実からほんの少しの種しか取れません。それもそのはずでこの桃玉菜は食用のために品種改良されてきてないのです。 断面を見てみると確かにそれも納得できます外側を覆う繊維質とコルク質これらの部分は基本硬くて食べられませんそしてこちらが食べることのできる種ですではこの種は一体何グラム程度で桃玉菜の実全体の何パーセントぐらいなのだろうかこれらの点をこれから明らかにしていきます2022年に落ちたばかりのまだ乾燥していない桃玉菜の実を拾って ておきました。そしてこれらに番号をつけて乾かないうちに測っておきました。24個測って平均が 20g ぐらいです。そしてこれらを3ヶ月ほどひたすら乾かしたものがこちらよく乾燥しているので、もう一度重さを測ります。これらの平均がおよそ 6.26 グラムです。 これらの乾燥した桃玉菜の実を丁寧に割っていきます。でこれ私も努力したのですがなかなかうまく割れてくれなかったんです。おそらく傷んでいない綺麗な実を意図的に選んで拾ってしまったのが裏目に出たのだと思います。おそらく種を取り出すには早すぎたか小さすぎたのでしょう。結局これら7つの実から種を取り出すことができました。 でも仕方ありません、これら7つの種からデータを取ることにします、一つ一つ測っていきますそして結果がこういうい感じです。 種が欠けてしまっていたりうまく取れなかったりしたのですが、実際私の技術で回収できる種の重さはこういう感じでしょう。現実的な種の収量を反映していると考えられます。毎度毎度取れてくる種の大きさを見て、もうおよそこれぐらいです。約 0.3 グラムといったところです。これざっくり計算して乾燥重量が6グラムの実から 0.3 グラムの種しか取れないと考えると、好み の, のうち食べられる種の部分は5パーセント。 ぐらいしかないということになります 95% は食べられないかの部分になりますこの 5% しか食べられない事実をどう捉えたらよいのか当初はこれがいまいちピンと来なかったのですなのでちょっと殻付きのナッツ類を同じように測ってみました ピーナッツとピスタチオが手軽に手に入りましたのでこれらの殻を取って測ってみましたこれらは食用に加工されていますがまあおおよその加食部が何グラムぐらいあるのか調べるだけなので十分に参考になるでしょうまずはピーナッツからもうそもそもからして何も道具を使わずに手軽に手だけで割ることができること自体が素晴らしいわけですがそれだけではありませんさらに驚きの事実が判明しますなんと お, およそですね 74% が食べられるというのですそして次のピスタチオこちらはピーナッツに比べて殻が硬くて重くて防御力高そうですが 54% ぐらい食べられるのですこの固めの殻のピスタチオでさえも全体重量の半分以上が食べられるのです ちなみに他のナッツ類についてもネットで調べてみました私もその筋のプロではないのでカーネルリカバリーでキーワード検索をかけてみただけなのですがマカダミアナッツクルミアーモンドのデータを見つけることができました殻を割って中身を取り出した際にマカダミアナッツで30から 40% ほどクルミが 40% 前後でアーモンドで30から 60% の加色分の種の部分が取り出せるということらしいです いろいろと条件が違いますのでこれらの市場に出回っているようなナッツ類と直接比較するのは難しいですしかしそれでも桃玉菜のような 5% しか食べることができないようなナッツ類は普通に売られてはいないようですさてこれからさらに驚きの事実が続きます以前作ったこのグリーンパスタンには 100g ほどの桃玉菜の種を使いましたまあちょっとケチって 90g で良いとして計算してみましょうそうすると 0.3g の桃玉菜の種が300個必要になる計算になります。これ私計算間違いしてませんよね。さすがに一皿作るのに300個は大変なので嘘であってほしいのです。前回は夢中になって実を割っていたので気がつかなかったのですが、おそらくそれぐらいは割っていたのでしょう。しかしもう一度同じことをやるのはちょっと正直つらいです。 あと実は 90g とか 100g もナッツ類を入れなくてもグリーンパスタを作れるんじゃないだろうかそう思った私はこれまたあれこれネットで調べてみましたアーモンドを使ってグリーンパスタを作っている人たちのレシピを調べたんですそして分かったのが皆さん私が思ったよりも少ない量のアーモンドでグリーンパスタを作っているということですおよそ一皿のグリーンパスタのために 20g から 50g ぐらいのアーモンドを使っているようです なので 30g ほどあれば美味しくできるだろうとお考えましたそうすると100個の桃玉菜の実をあれば1皿分のグリーンパスタを作ることができる計算になります今あるすべての乾燥済みの桃玉菜の実を調べてみたところ約1800個あります100発100中これらの桃玉菜の実から種が取り出せたとした場合18皿分のグリーンパスタを作ることができる計算になります えー、とちなみにですねこれまたちょっとネットで調べてみたのですが普通にアーモンドを買えばこんな重労働しなくていいんですよアマゾンで 1kg のアーモンドが2000円前後で買えてしまうんですからしかしこの桃玉の動画シリーズはサクッと美味しいものを作って食べることが目的ではありません この桃玉菜という素材の収穫から食べるところまで楽しむのが目的であります。あと、人員選択を受けていない植物を食べようとした時の面倒くささを満喫する目的もあります。引き続き心折れそうになりながらもレシピの開発を続けてまいります。そこでちょっと考えたのですが、とりあえずこれらの材料で前回のグリーンパスタを作ってみることは確定事項とします。しかし、その次は別の料理も作ってみようかと思います。 グリーンパスタ以外にも少し他の料理のレシピも編み出していこうかと思います。 この動画を最後まで見ていただいてありがとうございますもし今回の動画を見てご自身でも桃玉菜のグリーンパスタを作られたい方はぜひ挑戦してみてくださいこのシリーズの以前の動画を見ていただければ参考になるかと思いますちなみにこのシリーズはいつ食べるかよくわからないシリーズになっておりますなので食べるか読み逃したくない方はチャンネル登録をして次の動画をお待ちくださいそれではまた